ご視聴ありがとうございます。ミニゴローです。 数の種類は1の旬は。 株の葉っぱおいしいな。下にも株の葉っぱがあるぞ。株の葉っぱを食べてます。